よし。ちょっと。ちょっと気持ち早めでございますが。よいしょ。生配信スタートということで。あれもうスパチャもいただいちゃってる。ハコフグさん。<笑>ハコフグさん、ありがとうございます。すいません。スパチャもまたいただいてしまって。よいしょ。ちょっとですね。ま、 早めに始めていきますが、まっつっても、予定がまだ先だったので、まだまだ人はいらっしゃらないと思いますが、あ、でももう100人いらっしゃるな。ありがとうございます。じゃあちょっと、ありがとうございますということで、早速始めていきましょう。本日の生配信、こんばんは。お疲れ様です。ということで、 はい。本日はですね、えー、前回やったような大食いのリハビリということで、えー、カレーをね、えー、以前、以前というか先週か、やったんで、えだ、ー、い今日はですね、牛丼をやっていこうということで、えー、松屋さんのね、牛丼並盛りを、1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5です。<笑> 15個買ってまいりました。松屋さんでございますね。あ、リハビリはね、あの、普通に、 食えなさすぎてるから、まあちょっと伸ばそうかなっていうね。まああの、デカ盛りハンターさんとかもね、呼んでもらうこともあるので、まあそういったところに支障がないようにということで、またちょっと始めようかなと。牛丼とか、牛飯か。えー、牛飯の本日は波を15個ね、用意させていただきました。一応、えー、ネットで測、ネットで調べたところ、大体ね、1個 350g 前後らしいんですよ。 350g らしいので15個あると大体 5.2kg ぐらいで一応ですねあの味変として今ちょっとね見えてないと思うんですけどこっちの方に生卵温泉卵納豆メカブキムチ明太マヨネーズとまあいろいろ用意しまして、えー、そんな感じでまあ完食、まあ、できたらいいんだけど味変とかしちゃうとね多分生卵も10個あるし あの、温泉卵とかも4個。でもいろいろもろもろ含めると普通に6キロ超えちゃうので。あのー、まあ、食えたら食うんですけど、まあ、無理ない範疇で。ただ一応リハビリなので、えー、できる限り食べていこうかなと思っております。はい。え、ちあ、いたいたで一応ね、みな、皆様もあの、重量気になるところだとは思いますので、えー、一応ね、量りは、 持ってまいりました。ただまあ、器は、まあ最後に測ってもいいんだけど、とりあえず大体ね、おおよそで測っていこうかなと思います。で、まあちょっと味変アイテムはね、ちょっと測りようがないというか、測っててもしょうがないので、えー、ある程度で活かしていただきたいなと思います。はい。じゃということで一応メモ帳を開いて、重量はい。じゃあ、とりあえずですね、えー、そろそろ、 できる限りあったかいものを食べたいので、えー、食べていこうかなと思います。はい。もう400人近く集まってくださってますね。ちょっと画面が個人的に見にくいんで、ここら辺に。はい。じゃあ、そしたら本日も生放送よろしくお願いします。ということで、まず1個目でございますね。こちらの牛飯。いよ、まあ、できる限りちょっと、今回ね、セパレートタイプ頼んであるので、えー、お肉、 やって、器を外した重量でちょっと調べますか。よやべ。もう速攻ちょっとこぼれた。よいしょ。よいしょ。はい。このね、ゴミがね、15個出るっていうのはね、ネックよね。よいしょ。出るな。 でとりあえず1個目測っていきますか。重量。これどれぐらいあるんだろうね。ネットだとやっぱ350とはでしたけど、実際自分でも測ったことないんで。まあおおよそね、波盛りがどれぐらいか。あ、全然ないわ。308。全然308しかないんで、まあ器抜いても300あるかないかぐらいって感じでございますね。まあもちろんだいぶ誤差はあるとは思うので。で、一応ね、 あのー、松屋さんのこの牛飯は皆さんね、食べたことあると思うんだけど、一応、えー、こんな感じでございますね。並盛りなんで、めちゃくちゃうまそうっすけど。はい。そう、もう多分冷めてると思います。もうぬるいんですけど、冷たくなる前にね、食べきろうということで。じゃ、ちょっと早速、いただきます。えー、今、配信が27分。だいたい30分スタートということで、 まあ、どれぐらいかかるかるね<笑>この時間の牛丼やばいねめちゃくちゃいい匂いするわ<笑>いただきますちょっと牛取りすぎたよいしょうんうまい久々に牛丼食ったけどやっぱうまいわ うん、うめえ<笑>うんやっぱねこういう撮影でもないと夜にね炭水化物食べること僕ないんでうまいね夜に食う米<笑>あリサさんスパチャありがとうございますすいませんいつもありがとうございますキング食べに行こうかなキング行っちゃってくださいすき家さん 屋うんあっで一応今日の飲み物もまあ大体どれぐらいっていうのが分かりやすいようにちょっとケトルなんだけどさお水を1リッターほど持ってきてますこれでねまあおよそ水分も含めてどれぐらい食べたのかっていうのが分かると思うのではい 味変で増田商店たなもういいっすねラーメンと牛丼って最高っすね う, っうんうまっちょこのマイクでさカッカ言っちゃうからこのスプーンで食わせていただきますわうんうまあうま っ, あーうまっ 牛丼なんか食ったのいつぶりだろうやっぱうまいなうんはいじゃあまずね1個目完食でございますちょっと寄せとこうかはいそしたらもう早速2個目ビール行きたいっすよこういうリハビリじゃなかったらね 本当はねもうビールと一緒に行きたいんだけどいやうめえなよいしょ皆さんこう普段さ牛丼って食いますあと他店との違いはね僕ねあんま普段本ほんとに前の生配信とかでも言ってるんですけどその米ってか主食食わないのであんまりね牛丼食うことがなくてちょっとね違いに関してはねあんまりわかんないんですけど じゃあちょっと2個目ね、測っていきまーす。ほい。337。ああ、結構違うね。337。はい。これ、思いのほか違うね。まあ、そんな、そうか。手でね、やってるから、そんな違うよな。やっぱ、これぐらいは違うよな。よっ。 うーんうも う, あ, もうあ、もう600人もありがとうございますあっメイさんもスパチャありがとうございます い, い, いつもツイッターとかでもね、コメントありがとうございます、うん組、うん、長さんもありがとうございますこちらアフーたさんもありがとうございますすいませんいっぱいいただいちゃってちょ皆さん牛丼屋さんって結構普段行きます まあ、僕がさっきお話ししたように、ね、全然こう普段試、えー、食炭水化物食べないのでなかなか行く機会はないんですけどどう何派みんな<笑>みんなどこ派ですか牛丼は、うん、結構味もね各店違うから好み分かれると思うんですけどすき屋さんは食べたことあるけど松屋さんはない吉野家すき屋 すき家のマグロたたき丼。え、そんなんだ。いいな。ああ、スター丼も食いたいな、確かに。あっ、やっぱでも、あっ、いや、トントンだな。すき家さんと吉野家、あっ、すき家が多いか一歩リードか。やっぱでも、すき家さん多いよね。うん。 それこそ YouTube 見てる方なんかは<笑> YouTuber さんがね食べる牛丼結構動画にあげるにしても好き屋さんがねキングとかも含めて多いからやっぱ食べたくなる頻度が高いのかなでも僕も吉野家さんめっちゃ好きなんですよ吉野家さんでね一回あのー撮影しましたけどめちゃくちゃ幸せだったあリズリサさんありがとうございますスパチャえけ、ー、明美さんもスパチャありがとうございます うんんーなのよ、高牛丼食いたいなーあー、松屋さんの定食ね、なんか定食ってさ、2個目完食ということで、あの僕は昔ね、あの建築現場の職人やってたんですよ、本当にもう二十歳前後ぐらいに。 3 4年ぐらいや っ, たのかなやっててやっぱね建築の職人さんは朝松屋さんの定食を食べてる人とかは結構多かったイメージあるんだよねうまいよな松屋さんの定食も確かにあ山天本さんありがとうございます自分で牛丼作るんですね家で牛丼作ったことないかもなよいしょ そう朝定とか、あと僕、確か今、あれ、潰れちゃったのかなこの前行ったら。あの、川崎にね、住んでるので、うちのあの奥さんと、川崎大師に行くんですよ。あの、初詣とか、基本的には。で、朝から行ってた時とかは、朝っていうかもう、日付変わる頃に行く時とかは、あのー、 松屋で一杯飲んで、その鮭を食べつつ、その後に初詣に行くみたいな流れがあって。なんかね、松屋さんは結構そういう定食のね、記憶が強いですね。で、まぁ、あ、そんなこと言いながら、えー、続いて321ということで、はい。3倍目ですね。あ、今いらっしゃってくださっ た, あくださった方も、<笑>ありがとうございます。まだね、えー、15個。 えー、今回は牛丼買いましたけれども、まだ3個目なので、全然ね、生放送始まったばかりですから。で、一応、時間で言うと、7時う30分ぐらいから始まって、今、6分、7分ぐらいか。ちょっと曖昧だけど。で、今、牛丼3個目って感じでございますね。うん。 うんこの、ね、すすったら今あの<咳>米が喉に入った足立区の方も来てくださってますねがっつり地元でございますね僕の星空チャンネルさんもスパチャありがとうございます味変ねあのー、いっぱいありますのでちょっと後ほどね紹介しながら食べていきたいと思いますうーん うん。チーズ牛丼にタバスコ合わなくないですかうんと僕自身はそんなにタバスコが好きじゃないのでかけることがなくてそれが好きじゃないなのか合ってないなのかはちょっと分かんないですけどまあ基本かけないかなうんどうしてもあの 酸っぱい香りが苦手でねタバスコは辛酸っぱい感じっていうのでもピザにはかけるピザは好きで僕は牛丼は子供の頃つゆだく派でしたけど今はもう普通かなうん<笑>リズリザさん最寄りの松山で2 7 0キロぐらい なかなか行けないですねさすがに<笑> 2 7 0キロは牛丼食べにあ紅生姜もあそう紅しょはもらい忘れたなこれ買ってきた味変に集中しすぎちゃってあの袋入りの紅生姜とかもらっていくの完全に忘れたうん マスク、えー、チェーン大学生さん親知らず抜いて10日間焦げ物食べてないめちゃくちゃ腫れたんすねそれはしんどいなはいということで今もう3つ目か3つ目完食しましたちょっと暑部屋また暑いな<笑>したら4つ目いきましょう そう、紅しょうがないの悲しいっすね。本当に今、ちょっと今、思い出して悲しくなった。ちょっとさ、このあたり4個目で、ちょっと生卵を使って、じゃあ実際さ、この波盛り ?1 個どれぐらいの速度で食べれるのかってやってみますちょっとね。あの、ずっと食べるだけでも飽きちゃうと思うんで。ちょっとティッシュがないな。ティッシュティッシュ。 皆さんどう思いますこ生卵を入れた<笑>え牛丼で、果たしてえ何秒で並盛りが食べられるのか<笑><笑>サノッチさんとかね、牛丼早食いの人もいますけど、あの人たちは何秒ぐらいなんだろうわかんねえな。15秒。15秒。15秒すごいな。5秒は無理だな。30秒。 いや、もうちょっとかかりそうな気もするけど。ちょっと生卵はまずちょっと上でバーっと溶いてからにしますね。さすがにこの固形のまんまだときつすぎるというか。よいしょ。あれこれ量測った俺。量測ってねえや。まあいいや。だいたい300、今平均的にじゃあ20でいいや。だいたい320で。 えー、っと、じゃあ、ひとまず、あ、ちっちこちゃーさん、ありがとうございます。あ、いいシリーズやりますよ。あの、うちの妻と食う。で、ね、やるんでね、ちょっとまた、編集次第上げさせていただきます。じゃちょっと、これ、ご飯。これ、早食いさ、スプーンでやっていい箸だとちょっと、残りのお米とか、すごそうだし。 ちょっとある程度のね、お米は、えっ、ー、と、許していただくとして。<笑>米一粒も残さずはちょっと早食いで厳しいから。よし。そうですね、卵を 1, 1個。まあ、あ L サイズで5、60g ぐらいかな。おそらく。お茶さん、30秒。ありがとうございます。スパチャ。大体こう、コメント欄見ると、20秒、30秒あたりぐらいが、 多いかななるほどねみんなプレッシャーかけますね<笑>まあまあドキドキするんだけどよっしゃじゃあちょっと今ねこんな感じで、えー、手元にストップウォッチ用意してますんで<笑>よ<し>ょ<笑>ちょっとこのスプーン使ってやらせていただきますねちょっとスプーン持った状態で 行きましょう。できます。じゃいただきます。よーい。スタート。はい。うん<咳><咳><咳>。あ、ちょっと止まない。 ごめんごめん、止め損ねたわ。えっと、止め損ねたけど、21秒50ということで。あのー、微妙。<笑>微妙。あのー、すごいね。あのー、スプーン大きすぎてさ、普通にこぼしたわ。<笑>あ、えー、チャンネル大吉さん、ありがとうございます。パチャ。 普通にこぼしたあのー、大食い企画でこういう早食いはするものではないねお腹いっぱいになるからちょっと今細かいお米だけいただいてうんはいということで4つ目の牛丼を早食いさせていただきました<笑> あ箱ぐさんも2回目のスパチャありがとうございます。ああ、今の早食いでさ、むせたからさ、あの、鼻の奥に入ったわ。あの、取れないところ、いつまでもいるところに入った。よいしょ。ごめんね、これあんまやっちゃいけないんだけどさ、スプーンでかすぎて。 ちょっと重量測ります332はい5個目てかまた5個かまた10個あるのかこれ以上に多いな腹いっぱいじゃないけど多いな<笑>あおじゃさんありがとうございますあシンクさんのイベント来てくださってたんですね いや、皆さん、ちょっとお客様のね、おかげで、僕もテンション上がって提供したりとかね、お手伝いできたんで、むしろこちらこそ、ありがとうございます。うーん。あ、星空チャンネルさんもまた、ありがとうございます。こちら。あのさ、この花のさ、奥に入ったお米ってどうやったら取れるのこれ。<笑> 一回入るともう一生迷うよね鼻の中でうんうーん<咳>自分オリジナルの牛丼を作るとしたら何牛丼にするかあー考えたことなかった面白いんだそれ オリジナル牛丼を作るとしたらなんだろう<笑>真剣に考えちゃったちょっと今ごめんねちょっとタオルがなくてティッシュで汗をかせていただきますねなんだろうオリジナル牛丼かうーんうーん オリジナルユードンなんだろうななんだろうななんかそういう話面白くてちゃんと考えちゃうんだけどんか<笑><笑><笑><笑><笑>喋りながら食うのはよくないなちょっと悲し喉に詰まるわ<笑><笑>ええー うどんか<笑>真面目に考えすぎて答え出ないからこの辺りでねちょっとあの味変します<笑><笑>えっとキムチ納豆メカブめ太明太マヨかで温玉ちょっとお腹いっぱいになってくると濃いのはきついのでまずはじめにちょっと明太いこうか明太マヨ こちら、明太マヨネーズというこ取って。うん。うん。あいたあいた。よしよし。<笑>ううまと。こ の, の絶対うまいじゃんね。<笑>明太マヨなんかもう 120% うまい未来しかない。よい6個目でございますね。 ほいほいこれもちょっと重さ測っていきますかゴミがすごいっすよ 314314g ちょっときれいにこう整地をして はいはいちょっと明太マヨいきますよこれどうしたら い, いんだこれまあ、伸ばしながら食うかういあっそう<笑><笑>なあ取れたよしはいこれ明太マヨ牛丼でございますこれいかがでしょうかこれは絶対うまいよね 間違いなくうまいわんちょっと待ってね よしよいしょよいし ょ, よいしょちょっといただきますかうも773人すごいな今日のライブいただきますね明太マヨようーわうーわこんな絶対うまいやんうん絶対うまいやん 絶対うまいよ。うん。うまい。めちゃくちゃうまい。ここに魚とかもかけたいな。U and としの、えー、お母ちゃんさん、スパチャありがとうございます。こんなのはさ、うますぎるでしょ。 うん、うんま、そうね確かに高菜明太マいだただのそれは<笑>ただのただのそうだ でさあのすき屋さんのキング牛丼ってあれどれぐらいなっけよ量2キロぐらい1 2 3 4 5 6 2キロぐらいだとしたら今300ちょっとの6個食べてるから同じぐらいかこれでやっとああキング2個は確かに腹パンパンになるかもな フライヤーバイスさん、ありがとうございます。エンペラー牛丼ってなんだエンペラー牛丼ってなんかあるんですかあ、なんかネットで見たことあるな。あれでも、誰かが作ったやつでお店ではないんですよね、確か。エンペラー牛丼。キングコンみたいな量ですよね、確か。4キロぐらいまあ4キロは、 4キロとか、キング2個とか動画では食べたことあるんで、全然量的には問題ないと思いますけど、のノキンんは2 1キロうん、やっぱそれぐらいか、2キロぐらいはあるんですね、なかなかの量だな、えーんと、大根おろしなめたけよく食べます、さっぱりしてて美味しそう、あ1 2キロぐらいあ、そんなもんでしたっけ あ、そんな少ないそ、そんな少ない<笑> 2キロもないのか。え、持ち帰り、いや、えっと、うん、うん容器がでっかい持ち帰りあれ、メガか。メガが1キロちょっとだったな、確か。キング、 お店出るキングは2キロぐらい。ちょっとわかんないな。あの、皆さん調べてみてください。<笑>もうね、好きな牛丼屋がわかんないんですよ。それが。さっきもちょっとお話ししたんですけど、普段、全然炭水化物食わないんでね。やっぱこういう仕事してる分、普段節制しないと体一瞬で壊れちゃうんで。<笑>そうそうそうそう。撮影の時だけ。 いいっぱい食べて普段はね絶対食べないようにしてるんで<笑>教え子の顔がラスカ先生ほっくり<笑>なんか嬉しいですね<笑>身近な方に僕みたいな人がいるんですねえー、っとそしたら、えー、ここでまた味変しましょうかうんーキムッピ 今日は、まあちょっとなんかこう出汁っぽい味がするキムチにしたかったんで甘めのね牛角キムチにしましたいや普段つまみにする時はね結構やっぱこれ牛角キムチ甘いから買わないんだけどこういう牛丼とかに合わせるにはなんか出汁の効いたこういう甘いキムチの方が合うかなと思って今日は、えー、こちらにさせていただきました ま、た辛みがあるとね大食いきついので比較的辛くないキムチを選ばさせていただきましたということでまたインサートカメラはいこれいいねキム牛いいねめちゃくちゃうまそうあマヨネーズ持ってきたらよかったな今こっち下に 前オしか持ってきてないのでうまそうちょっといただきますキム牛<笑>うんうまい やっぱキムチと牛丼間違いないね間違いないよ、うん、このね牛丼の牛でキムチもう実質焼肉<笑><笑>ありんにんさんありがとうございますいいよ うん、うまっやっぱキムチってメーカーとかによって全然ね味違うからうんこう好みのさ好きなキムチって皆さんもあると思うんですけど 川 崎, 川崎にはさ有名なキムチ屋さんがあってそこのキムチは好きでねうちもよく買ってるんですけどお店以外にもあのー、スーパーに売ったりするんでそこの先がキムチがうまいんだよな結構普通のキムチでも一箱で何千円とかするんで。 あんまり頻繁にはね、買えないんで、お正月、実家に帰るときとか、贅沢でね、買ったりするんですけど。<笑>あ、サブちゃんね。<笑>ちょっとほんとね。あのー、今、申し訳ないことに、本当にちょっと、滞っとりまして、ちょっと年度末からね、ありがたいことに、このメインのチャンネルの方のお仕事だったりとか、あの自販機とかもね、 始めたので、どうしよう、ちょっとスケジュールが、あの、よ、スケジュールの余裕余裕ってのかな追いついてなくてね、あの、ちょっと、できてないんですけれども、もちろん、あの、バッチリと、更新するように、新しいゲームとかもね、パソコンに調べて入れたりしてますんで、ちょっともう少々、サブチャンの方の更新はお待ちください。よよし。そしたら、これが、 8個目違うあ八8個目だ8個目牛めし並み8個目重さよっ340あれ一番多いな今日食べた中で一番多い340本場のね方の作るキムチ美味しいっすよね鶴橋なんかはね あの向こうの方も多いから確かになうまそうだな<笑>ああうまいうんまだお腹は余裕っすね全然苦しい感じはないって感じ<笑>生卵もう一個いこう やっぱこういう時に僕絶対生卵お店行ってもね、多分頼んじゃうんすけど。こういう時にさ、やっぱ自分生卵すっきゃなーって思いますね。ラーメンとかでもやっぱ普通に使っちゃうしなー。うんうんうんうん。サイカラーメン。サイカラーメン。それはどこのラーメン屋さんなんですか 行ってみたいなみんなのねおすすめのラーメン食ってみたいな僕の好きなラーメン屋さんはまあもう不動のジェラフさんとかですけどまあ好きなラーメン屋さんいっぱいありますよやっぱりうーんあー牛丼に温玉生卵派うーん どっちも好きだけどいやーでも温玉の方いやうーんそのつゆの量によっちゃうっすねうんあのつゆなしだと生卵の方がいいかもしれないけど普通の汁ある時はやっぱびちゃびちゃになっちゃうんで温玉にすることが多いかもしれないです うんあ天理ラーメンか早くラーメンねあ御殿さんも行ったことありますよもちろん林田さんも行ってるし今いただいたあジロー並んで食べます<笑>今から<笑>あ立町さんも最近行けてないな うんえこれどうですえ、やっぱみんな温玉派の方が多いのかな牛丼卵問題みんなどっちが好き生温うんえちょっと待って生卵さんあー消しちゃった 今なんかすごい面白いラーメン屋さん名前出てたもんなんか。<笑>温玉派、生卵派、生卵派。あ、生のが多いのかな<笑>あの、それが苦手って人もいらっしゃるけど、個人的にこうガッガッてやった時にさ、生卵のデュルってした時も好きなのよね。<笑>それも味わいたいんだけど、やっぱびちょびちょのご飯も、 うーんってところもあるからオンも好きなんだけど、まあ、でも結構やっぱりシャバシャバにご飯したくないからオンって人もいるしでも生卵も多いねどっちも美味しいんだよね結局ねでもやっぱ知り合いとかでもあの生卵苦手な人はあのー、うち独特の臭みがあるじゃないですか 生卵って。ちょっとそれが苦手で食べれないって方もいらっしゃったんですけど。あ, あ、そっか、生卵なんかはアレルギーの方もいらっしゃいますよね。それか、半熟でももう、生卵アレルギーだと半熟でもダメなんですかね。もしかしたら。 うん、まあ、あ長浜ラーメンもね、はい、もちろん大好きですよ。<笑>とりあえず、じゃあ一旦これ、よ測ろう、310、さっき340からの310ということで、待って、まあ、平均のアベレージだったらこれ330ぐらいか、もうちろん低いか、320ちょいぐらい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9の320、3、9、2 7えー、 泣いて肉18えー、っと 3kg ぐらい3キロいかないぐらいか卵と含めて今 3kg ぐらいです<笑>今僕が食べたのは大体3キロぐらいですよしじゃあちょっと今議題にね持ち上がりましたこの温泉卵ちゃんいっちゃいましょう温玉ちゃん この玉うまいっすよねー。おわっこぼれた。よし。よし。よしよし。トッピングカレーあ、カレートッピングにカレーあるの<笑>あ、まあ、カレー牛とかあるか。あ、やばい。ゴミ落ちたよよよ。どこに落ちたあ、だった。ウェッティー。ウェッティッシュ よし。そしたら、じゃあちょっと皆様にですね、このインサートカメラで割るところを見てもらいましょう。温玉キムチ牛丼次しよう確かに美味しいね。はい、これを。こ あ, あ、意外に硬い。この温玉、ま、君硬すぎたわ。ちょっと、ちょっと、ねえ、想像してた温玉と違う。 ちょっと違かったごめんみんなもうちょっとなんか色っぽい映像になると思ったのに硬かったわ<笑>まあしょうがないいいようんうまっ くても、この温玉のね美味しさは変わらないからちょっとねっとりすぎてるけど君が<笑>うんうん、あと残ってるやってない味変がめかぶと納豆でございます納豆キムチ牛丼ってうまいかなあるよ<笑> 喧嘩するかあーどうだろう納豆キムチあ美味しいか納豆キムチは美味しいな<笑>うん今お腹何分目何分目だろう半分も全然来てないと思うけど 感覚で言うと、本当にね、3分目ぐらいなんですよ。2分3分ぐらい。でも、僕らってなんかね、お腹いっぱいになる感じが、普通の人はさ、こうやってお腹いっぱいになるじゃないですか。順調に。こっちか。こっち側から見た方がいいか。こうやってね、お腹いっぱいになるところを、なんか僕らはね、こう、こう、こう、グラフがね、こう、順当じゃなくて、 急に3割だったのに、あと1、2個食べたら半分以上になったりして、めっちゃパンパンになるとかもあるんで、あの、大船の人の今腹何分目は信用しない方がいいです。は<笑>うん。はい。今完食しました。 コメント。ラーメン動画の時味玉パッカンしない理由はあるんですかまあ理由はあんまないんですけど。まあ本来見せた方がいいんでしょうけど、なんかスープにね半熟の黄身とかが溶けちゃうのがあんま好きじゃないっていう。<笑>まあ割ってあるところはあるんでね、最初から。そういったところはいいんですけど。なんかラーメンで割るのあんまり好きじゃないんだよな。 鼻詰ままったまたちなみに、ちょっと今、花粉症でもあるので、がっつりと。僕、ちょっと1月の末ぐらいから、だいたい毎年ね、2月に来るんですけど、3、c は全然、花粉症じゃなくて、ちょっとなのでね、えっ、ー、と、鼻声というか、詰まってる感じがあるんですけど、あの、風邪とかじゃないんで、ご安心ください。今、薬飲んで、頭痛は治まってるけど、マジきつい。 マジきつい頭痛。花粉の頭痛きつすぎる。今年ほんときついっすね。でもう今までも気合入れ薬使わなかったけど、今年初めて薬使ったわ。飲みと、あの、プシュってやるやつと、初めて使った。めちゃくちゃ辛くて。はい。過去一の花粉ね。 あ、七味あ、唐辛子持っていくの忘れた。紅生姜も忘れて。七味も忘れて。しゃーねーな。えー、298。一番軽いな。あ、いらっしゃいませー。今からの参加もありがとうございます。298。はい。今日のマのまかりッ納豆。あれめっちゃうまいっすよね。ちょっと皆さん、本当にあの、業務スーパーさんの マカロニと納豆を合わせたマカロニ納豆がマジでうまいのであのぜひね皆様もお試しください。興味があれば。あのねめっちゃうまいのよ。であれがうますぎて行数もそんなねあのすぐ近くのスーパーとかじゃないからなかなか行けないからさどうにか普段行くスーパーでもあの あれが食べたいと思って、近所のスーパーとか、近所のコンビニ、まあセブンとかもそうなんだけど、まあそこに売ってるマカロニと納豆を買って合わせたんですけど、止まったあ、多分動いてるっすね。僕の普通の皆さんと同じ画面でわざとこっち見てるんですけど、こっちは止まってないので、あのー、そう。あれね、本当にその行数のマカロニじゃないとダメ。で 個人的には、あの、大粒納豆じゃないとダメ。っていう結論に至りました。なんかね、やっぱね、あの、ハム入ってたりね、あれこれ前言ったっけまあ、いいや。あの、ハム入ってたり、あと、その、ツナ入ったりとかするじゃないですか。今のマカロニって、あの、もちろん美味しくするためにですよ。ためになんだけど、マカロニ納豆をする際はですね、あの、極力シンプルなマカロニ。 でかつ、柔らかいマカロニじゃなくて、硬いマカロニっていうのがね、最高なんでね、ちょっとぜひ、あの業務スーパーお近くにね、ありましたら、もちろん近所のコンビニ、スーパーで買ったマカロニ納豆でも美味しいとは思うんですけど、あのー、売ってる大粒納豆と、えー、その、1キロ入ってるね、マカロニが売ってるんですけど、まあ、それとちょっと合わせてもらって、ぜひ食べてみてください。あのー、本当とされたと思って。 で、口に合わなくて騙されたと思ったらもうそれは諦めてください。<笑>申し訳ないそれは。よ<笑>し。鼻がさ、もうなんかこの花粉症の時期にさ、やっぱ鼻めっちゃ噛むじゃないですか。どうすここの皮がさ、ここもうビリビリに向けちゃうからさ、 今ここにリップ塗ってたりもするしなんかもうずっとなんかこの撮影の時とかもさ鼻くそ出てるんじゃないかっていうこの不安に<笑>駆られてさすごい鼻触っちゃうんだよね最近でえっ、ー、とせっかくだからちょっともう一個温玉にくかキムナッ温玉 やっぱ分かりますこの時期うわなんかすっげえ出たマジでずっと鼻についちゃってんじゃねいかと思って不安になるんだよなよいしょはいということでただいまですねえー、ドッキングさせまくりましたえー、キムチ納豆温玉牛丼よっはいこれね最高にうまいと思うんだ これ最高にうまいと思うんだ。<笑>ああ、プライヤーバイさん、また、ありがとうございます、パチャ。いや。これはさ、もう絶対うまいでしょうっていう。これがうまくなかった。何がうまいのっていう。でこれね、今日もともと、やる予定っていうか、やる気でいたのよ。なので、納豆もね、あの、タレあえて、 昆布でも美味しいと思うんだけど昆布系じゃなくてかつおだし系のタレをね使ってる納豆を選んで購入しましたで引き割りでもなくてちょっと粒大きめにしましたよいしょうまそうまたあと1個だけちょっと計算違いなのは温玉が硬すぎるってことなんですけど<笑> ちょっとこれいただきますよ、これ絶対うまいから、絶対うまい、これうわんうん、うん、うん、うん、あこれ間違いない、今日も1位だわ、これ1位、これに勝るのはない、うーん。 まあ、みんなこれ1位だ今日もうこれ以上はないまあ汁物ね用意してないですよ今日用意しようと思ったんですけどうん1位だと思うんだけどでもこのあとめかぶあるんでめかぶ納豆牛丼もうとろとろにして食べたろうかなと思ってますけど。 そっちも絶対おいしいと思うんだよね。<笑>これ実はさ、僕昔から、まあ、二郎系とかね、よく撮影食べてるので、濃いもの好きだと思われてると思うんですけど、かなり薄味好きで、濃いの苦手なんですよ。だから、あの、まあ、マックでも牛丼屋さんでもそうだけどさ、あの、 若い頃、例えば男子高校生が頼むようなメニュー、頼まなくてよ、高校生の頃とかも。<笑>あのどっちかっていうとあの女性が好きって言われるのさっぱりしたものとかが好きで頼んでたんだけどさ。だから絶対あのメカブ納豆うまいと思うのよ。でもこれはパンチがあるからさ、めちゃくちゃうまいけど。このさらっといくメカブも絶対美味しいと思う。 うん。あそういえばみんなごめんね、あの多分先週もそうだったんだけどさ、あの娘のね、ちょっと保育園の都合とかもあるから、あそこ完食なんだけど、あの、水曜にライブやったんですよ。で しかもあの夜ね、ちょっとお風呂入ってからじゃないとさ、僕の部屋がし、そのお風呂場の横なんで、やっぱ音もね、生放送してると入っちゃうから、お風呂上がった後にしかできないから、とこの7時半とか7時ぐらいになっちゃってるんですよね、生配信が。でも、気づいたあの、ゾウくんもこれ、水曜の8時に、あの、定期でやってんだね。知らなくてさ、 だからちょっとせっかくね、あの皆さん、多分向こうも見たいっていう方もね、いっぱいいらっしゃると思うので、なんかちょっと被らせちゃってすいません。ちょっと今度からはね、まあできる限り、えー、のー、時間外しますんで、せっかくね、大食いの仲間がやってる生放送を被らせて、なんかこう、視聴者さんをさ、分散させちゃったりとか、なんか、友達、その、ね、仲間<笑>たちにも、 申し訳ないしってのがあってできる限りねちょっと被らせないようにしますのでよいしょよこいしょいほいよいしよまあ僕なんかは手本当は決めてねやった方がいいんだろうけど決めてってよりかはできるタイミングでなっちゃうのでまたねもしかしたらちょっとかぶっちゃう時間もあるかもしれませんがえー 私、しばらくはこの、リハビリ生配信。週1ぐらいにはやりたいね。とは思ってるんで。どうしましょう次とかさ、何が食べたい、食べ、何が食べたいじゃないのそれ、俺の願望だわ。何が見たいですかこの、5キロ前後ぐらいを、一応リハビリという形を兼ねて、えー、やる大食い生配信。 ステーキはきついんじゃないかな。事前に焼いても冷めちゃうし、あの、ちょっとずっとここでじゃあ焼きたてをつっても、ジャーって音がね、鳴っちゃうんで。ココイチ、マック。ココイチ、マックはいいね。まあ、前回、あの、カレーのレトルトになっちゃったんで、ココイチはまあちょっと先になると思いますけど、やりたいですねで。マックもやりたいね。 あ、ケーキホール食い。あ、でもそれは<笑>したい。普通にしたい。みんなとこうお話をしながら甘いもの大量に食べるのもしたい。つけ麺ペヤングケンタッキー。ふんふんふんん。あ、動画、毎回アーカイブは残させていただきます。で、またそうだよね。せっかくさ、こうやるんだったら、まあ、近所にある好きなお店の飲食ってよりかは、あの、皆さんもね、食べに行けるようなメジャーなチェーン店さんとかの方がね、わかりやすいよね。 お寿司ね。スシローさんとか。いいね。ミスドもいいね。やりたいね。あれ、ちなみに、えっ、ー、とー、もうね、えっ、ー、と、次の妻とクーは、行数も撮影してあって、あと編集するだけなんですけど、行数やって、で、その後に、ミスドやろうと思ってます。<笑>丸亀製麺も食いたいなーでもあれだね、一時期確か、 あの、こういうリハビリライブじゃなくて、あのー、コロナがね、流行った時に撮影に行けなくて、うちもあの、ちょうどチビが生まれた時だったから、行けなくて、あの、家でね、生配信した頃に、いろいろ、チェーン店さんもやりましたけど、まあ、それを2回も3回もね、やってもいいよね。スシローさんね。まあ、スシローさんに限らずだけど、まあ、セルフでねー、 こうサービスがあるところはどうしてもああいう可能性はどこでもあるからな難しいんだけどよしいやじゃあちょっと次えっ、ー、と来週かな多分やれると思うんですけどえー、来週やるライブに関してはじゃあちょっとそのチェーン店系皆様もねあの分かりやすくていけるお店のあのー、食べ物にしたいなと思います これガチできるなこれよっこのさあ、ね、これ分かるこれメカブのさあこの出汁あるじゃんこれのりが強すぎてあっ怖っのりが強すぎてさこの<笑>こっちの方が破れちゃわないか心配なんだよないつもすごいなでもほんとにめちゃくちゃ今ご意見をもらったけど あ、残り5個でございます、ね。あ、測ってねまたこれも。またいいや、320だいたい。まあでもほんとチェーン店だな。まあしょっぱいもん、甘いもんも出ましたんで。まあとりあえずね、2回連続、このしょっぱいのやってるから、次甘いのいってみますか。まあ甘いの量は食えないと思うんだけど。5キロも、4キロも。食えないと思うんだけど、 まあ、こう、並べるとさ、彩りも豊かで見てて楽しいと思うので、ちょっと次は甘いもの、ケーキかドーナツかそんな甘いのかってショック受けないでください<笑>。じゃあ、甘いのとしょっぱいの両方用意しましょう。交互に食べて、こう、食べれるように。それならいい<笑> 甘いものはね、あの、苦手じゃないんですよ。全然苦手じゃないんですけど、あ、苦手じゃないっていうか、好きだよ。好きなんだけど、量を食えないっていう。いやすごいよね、あの、普通の方でもさ、例えば食べ放題スイーツパラダイスとか行くとさ、女性の方とかも結構盛るんでしょ一皿とかに。普通の方が、大食いの人じゃなくて。よいしょ。 普段はちょっとしか食わない人だけど、スイーツだったら別腹みたいな。女性の方多いじゃないですか。いや、本当にあの、別腹ってあるらしいもんね。お腹いっぱいでも。デザートを見ると胃が空くらしいんだよね。医学的にも。面白いよね。<笑>よし。じゃあ今回、 ネバネバコンビということで、えー、メカブ納豆牛丼でございますね。よっしゃ、とりあえず食いてえな確かに。うまそうこのね、かつおだしと、で、今回、メカブの方を昆布だしにしたんですよ。昆布とかつおのダブルだしコンビでちょっといただきます。うーん ごめん、こっちが一位だった。うまっ。<笑>和風牛丼、めっちゃうまいね。うーん。うまー。うーん。めっちゃうまい。<笑>めっちゃうまい、これ。 よかったー。買っといて。合うかなーって心配したんだけど、とろろにしようか、メガブにしようか悩んだのよ。でも、とろろも好きなんだけどさ、こう、ちょっと海藻の方が旨み出るかな、みたいな、思って、これ買ったんですけど、やっぱタレがあるから。うまいね。だし、うまい。うーん。これちょっとあの、 やったことない方はぜひあの試してみてください。あの、寝かぶだけでも全然いいと思いますけど。うん。うまっ。<笑>あ、オクラね。オクラいいっすね。ちょっと冷凍オクラとか刻みオクラ。冷凍刻みオクラとか買ってきて、ちょいチンしてのせたら美味しいかも。んうん。うん <笑>かき氷ああ大阪のチャレンジね<笑>牛丼一杯を何口でいけるかチャレンジいいですよ次やってみますあのトッピングしないでいや本当はさこのコンビニとかいろいろやりたいんですけどうちあの電子レンジがさ 大きいの一1個しかないからさこの部屋に持ってくんのも大変だしってのがあって悩んでるんですよねかといって、まあ、これのためにその1万円ぐらいの一人用とか の, この自販機買ってもいいんですけど買ったところで普段の置き場がねえんだよなうん庄司さんのオープニングで通っていただいてた 少子ですね、あの、原付のありがとうございます。<笑>うん、自販機自販機あ、まあ、でも、あれか、あれ面白いな。自分が作ってる冷凍自販機のラーメンめっちゃ食うみたいな。ここに IH のさ、あのー、 レンジ、レンジっていうか、クッキングヒーター置いて、ずんどん温めて。もうみんな買ってくださいよ。めっちゃ頑張って作ってるから。<笑>あ、あと、ちなみにね、あの冷凍自販機のラーメン、つい先々週ぐらいも試作行って、えっ、ー、と、3月ぐらいから順次一応ね、 もう4商品は、あ新商品の味が決まったので、順次ね、発売していくと思います。はい。<笑>まだまだ全然お腹はいっぱいじゃないですね。めちゃくちゃうまい。まだまだうまい。あー、あ箱フさん買っていただいてたんですね。ありがとうございます。一応あの、そのラーメンは、ツイッター e とかに載っけてたんだよな。 またちち、ちょっとライブ終わったら、あの、ツイッターの方、ここですって載せるんで、興味ある方はね、ぜひ買ってみてください。抹茶系のお菓子が苦手。抹茶のお菓子って、僕結構苦手なんですよね。でも何が苦手って、あの、ガチ抹茶は好きなんですけど、 あの人工甘味料で人工甘味料中が 作, 作りましたみたいなもうめっちゃ激甘抹茶系とか苦手なんですよねこれ分かるかな分かる人いるなんかこ う, そう抹茶抹茶を食いたいと思って抹茶買ったんだけど抹茶がいないみたいな<笑>お茶風味のするめちゃくちゃ甘い何かみたい な, なんかもうあれがちょっと得意じゃなくて だから結構あのー、抹茶製品好きなんですけど、ガチ抹茶のデザートはね、好きなんで、買うんですけど、結構外れることが個人的には多くて、好みじゃないみたいな。なんか、なんか、肩透かしを食らうんだよね。抹茶食いたい気持ちで食ってるのに抹茶ではないみたいな。わかるかなみんな、どうしてくれてる方いっぱいいらっしゃるんですけど。ね、あれ、そうなのよ。 まあ、それ食べようと思って別の食べたみたいな感覚になっちゃうんですね、僕は。<笑>あ、ハーゲンダッツの抹茶はね、あの甘いんだけど、ちゃんとあの苦味と香りありますよね、やっぱ。さすが。あの、ハーゲンダッツって感じで。あれは美味しい。甘いけど、その中でちゃんとあの苦味とね、抹茶独特のあの、ちょっとしたえぐみもあるし。美味しい。ってことで、さっきから、 あ、ちょっとこれ重量測ってねあの、要望ありました。牛丼、えー、何口でいけるのやってみましょうか。320。何口でいけるかね<笑>また320か。どれぐらいでいけると思います皆さん。この、一杯の並盛りの牛飯。 えー、何口でいけるか。もちろんね、バカな挑戦だけど。で、ごめん、あの、払えるだけ払うんだけど、最後のお米粒、何粒とかは、ちょっと許してほしいな。5、5、4、7、4、7。2口。2 <笑>口はないでな。これ、乗り切らんもん、スプーンに。 6、4、6、5、5、4。OK でございます。じゃあ、大体出揃いましたね。えお、ー、およそ4口から7口の間ということで、ちょっと挑戦していきましょう。うわ、ど、どうするのがベストかな。本当にね、これ、肉絡ませないで食った方が食いやすいと思うんだけどね。いや、もうちょいいけんな。これ、入るな。 あ、嵐大好きさんスパチャありがとうございますもうちょいスプーンがもう無理だなちょっとじゃあまず一口目いきます あ, あほらスプーンがねスプーンがちっちゃいなんうんうんうまい クッチンも夢じゃないよ夢じゃなくてこのスプーンの企画的にさ救えねえんだよなくそ結構でけえスプーンなのによっッ口目いきますうんうんうんふん うんちょっとそのスプーンでさちょっと取りきれない部分があるんであれなんですけどこ3口だな3口だけどさこのスプーンこのスプーンが無理なのよね絶対こぼれちゃう汁あるから これさ、今もうこんなもんなんすよ。もう3口でいける。いけるんだけど、それスプーンのあれでさ、絶対こぼれちゃうからさ、今ちょっとあの、ガッって噛まずに、絶対飲み込まずに入れるんで、そこで入りきんなかったら3でいけなかったってことに、ね、していいですかね。それでいい今開けたままこうガッ、ガッ、ガッって入れるから、それで全部入りきったら3口っていう、 計算でいいかなちょっといきますうんうん。うん ふんふんふんふんふん、ンんンんンフうんでもちっちゃいお米粒があるからちょっと取るわということ で, で結果はですねちょっともうほんとちっちゃい米粒はもったいないから乗っ取るけど。 およそ3口という結果でございました波盛り、ね、<笑>でも逆にあのスプーンでこぼれちゃったから食べられなかっただけでかき込んだらワンチャン2口でいけるかもねっていうぐらいの余裕が最初の1口目も1口目も2口目もあったんで。 <笑>まあでもそんなに無理はせずにでいきましょうあー残り3つかちょっとカレー食いたいなカレー牛食いたい<笑>もう少し近くでそうですね確かに食材減ってきたんで<笑>鼻詰まったな ちょっとカメラ近づけますわ一回よっそうギュンと頭は絶対飛び出るからこんなもんじゃないどうこんなもんああいいんじゃない ちょうどいいんじゃないでしょうか。ちょっと頭切れるけど。でかいからね。<笑>いいね。よし。ということで、えー、ただいまですね、残り3つ、えー、の牛丼食べていこうかな。ちょっとせっかくならこのアップで一口はもう一回やってみるどれぐらい入ってるのかっていうところで。ちょっとね、みんな遠くて、 もしかしたら、その一口がちゃんと見られなかった可能性がある。穴<笑>に詰まった。<笑>よっ。あれが314。なんで、まあ、さっきもね、320度からほぼほぼ変わらずですね。一口。どれぐらい入るのか。まあ、ちょっと、どれぐらいなら入るかな三。3… こ, っちだからまあ、これぐらいは入るべ余裕で多分ねこれぐらい見えるかなちょっと白飛びしちゃってるねライトでぐらいは全然入ると思います米高えなこれ入るかなちょっと待ってここまで口開くかな開くかな<笑>う<ー>んうん<笑>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 比較的こっちは米が多いなさっきえさっきよりもむしろ肉が多いのかちょっとわからんなちょっとこれじゃあ二口目ですね開けるかない<笑>きます二口目あちょっとお肉こぼれちゃったちょっとお肉こぼれちゃったよさすがにほぼ肉なしは 牛丼じゃないからな。右手使えんって。右手。右手。無理だ。右手無理だ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。整えるわ。いい よ, よいしょ。おいよし。牛丼ちょっとこぼれないように箸使う。 いけるかうん<笑><笑><笑>うんうんうんうんこんな感じ<笑>でも二たは無理だなさすがに。 お米百五十グラム。お米、お米とお肉。百七十グラムぐらい一口じ入れなきゃいけないから、それは無理だ。 自分はさほらやってるだけだからわかんないんだけどこの距離が変われると距離が変わるとさよりなんかいい感じ<笑>どうかな<笑>じゃあちょっとじゃあ書き込み方式でね3口目でいかせていただきますね Hehehe. <laughs> 3個目の牛丼完食でございます結局<笑>話しながらだから1時間以上やっちゃってるのかごめんなさいねこれ予想以上になんか楽しくてまったりしてたらだいぶ配信時間延びちゃったちょっと1時間目安でやろうかなと思ってたんでちょっとガガガッとガガッと食っちゃいますねザバババッと 手がもうべちゃべちゃ最後にここにありますんでね<笑>えっと308308 308よし<笑>でちょっと牛丼っぽく食いますか生卵入れよう 僕のニューエラは頭がでかいので7と3、4分の3です。<笑>相当でかいよ、これ。い あ, あ鼻詰まってきた。ちょっと生放送やったら、あの、プシュッてやってやんないと鼻がやばいわ。よっよっ。いいえじゃん。 横向きは怖いなちょっとテーブルから顔外してこぼすのがちょっと怖いんでよいしょいうん結局<笑>結局こうやって食うのが子がうめえん<笑> うんゴミの仕分けは後ろでします袋を3つ用意してあります<笑>燃える燃えないでそれ以外なんか出たらと思ってうんうん、うん 醤油まあ入れたことなかったな、ね、牛丼の生卵入れる時で醤油入れる人結構多いですか考えたこともなかったわどうなんだろう結構生卵垂らして僕は終わりなんですけどねやった試したこともないかも わさびもあ確かにうまそうだなうんうん結構しう入れる人もそれこそわさび醤油にする人もいるんですねフレンチもうまいんだ、うん、ちょっと今度やってみますとしたら 今からでもいらっしゃいます、ね、柚子胡椒ね、美味しいよね。でもさ、柚子胡椒の使い方ってめっちゃむずないですかはい、14個目完食。柚子胡椒さ、好きなんですよ。味、香り。めっちゃ好きなんですけど。<笑>あのー、何て言うの しょっぱさ強くないですか結構、リューズコショウって<笑>その塩梅がむずいんですよねなんかいい匂いだし入れちゃうぜ、つけちゃうぜと思ってつけるとしょっぱって毎回なっちゃうんですよね、僕<笑><笑><笑>その欲しい香りに対してしょっぱさがやっぱ強すぎちゃって、それ分入れると。 しょぱっながるいつも<笑>そうだからそうそうなんですよあのゆずこしチューブで買っても消費しきれないんですよね、うん、そしたらこちら本日15個目最後の牛丼ちゃんでございますよっ 331ちょっとねもうお腹が痛いん、ね、で正直さっきからトイレ行きたいんだけどめっちゃ模様してる<笑>ごめんねだからちょっと急いで食べるわよいしょよいしょうん お腹いいっぱい<笑>もうやっぱね一時間以上食べ続けるともう押されるんですよね。 ん <laughs> けーお手洗いきて。<笑>ということで、あの、ごめん。本当は、食べた量を測ってから言って、ライブ終了しようと思ったけど、お腹痛すぎて、もうここら辺にしておきます。あ w ツイッターでちょっと報告します。<笑>ということで、ちょっと急ですけど、マジお腹痛い。 本日は、こんな感じで、ライブを終了したいと思います。あぶねお腹痛い。それでは。また、来週の生放送でお会いしましょう。動画ももちろん更新させていただきます。お疲れ様ありがとうございましたー。はいて